一言、約束を守りなさい。これだけです。どうも、政治いろいろの学部です。中央日報の記事に、最悪の日韓関係の突破口話という記事が掲載されていましたのでご紹介いたします。それでは記事を引用します。先月22日、孫元保、 カカン・ド ン, ウォン・ン・ドウォペ・ナ・ーーが出演したた。映画ブローカーの撮影を終わった韓国最高の俳優が主役を演じ CJ エンターテインメントが配給するこの映画は2018年のカンヌ映画祭でパルムドールを受賞した日本最高の映画監督是枝弘和氏の最初の韓国映画として期待が集まっている。 韓国の俳優と親しく付き合ってきた監督が5年前から構想してきた作品だ。氷の下に水は流れる。2018年10月に韓国大法院最高裁の強制徴用被害者に対する賠償判決で始まり、2019年7月に日本政府の韓国輸出規制とこれに対抗するノージャパン運動、2020年の 両国間短期ビザ免除措置の中止につながる氷河期にも、お金は動き、文化は流れ、人は交わっている。日本 Netflix の2020年最高話題コンテンツで1位2位は韓国ドラマの「愛の不時着」イテボンクラスだった。カカオジャパンのウェブトゥーンプラットフォームピッコマは昨年の売上高が 376億円で日本アプリ市場でゲームを除いて売上高1位という成果を出した一方3月から韓国国内で販売されている任天堂のモバイルゲーム動物の森ポケットキャンプは2日目に Google Play Store、Apple Store で人気ゲームチャート1位になった1月に公開された日本アニメ劇場版 鬼滅の刃、無限列車編は214万人を超える観客を動員し、今年上半期の公開映画で高校2位となった。経済交流も好調だ。今年1から5月の両国間の貿易量は輸出規制前の水準に戻った。先月16日に開催された中韓日本大使創生懇談会で、本チャンス 全国経済人連合全経連会長は、韓日両国は新型コロナだけでなく、急変する世界経済環境という危機に直面しているとし、様々な協力を通じて葛藤から抜け出し未来に進もうと強調した。韓国リサーチによると、日本に対する好感度最高100は2019年5月の 29.9 から、 7月の輸出管理規制以降は 18.1 まで落ちたが今年4月には 25.3 まで上がった。大学生のチェさんは一時は不買運動で積極的に参加したが日本の製品だから無条件に買ってはいけないと考える私自身が非理性的に感じられたとし対話で問題を解決してこそ未来があり それが本当の国実の道と述べた。日本の輸出規制から2年を迎えた2日、COEX で開催された大韓民国素材部品装備産業成果懇談会に出席したムンジェイン大統領は、規制三大品目のサプライチェーンが安定的に構築されたと評価した後、 国際分業体系とサプライチェーンを維持するのは依然として重要だ。日本の輸出規制についても外交的な解決のために努力していると柔軟な態度を見せた。とのことで、文化の交流はある程度仕方ないことだと思いますね。ただあれだけノージャパンを先導しておきながら記事にもある通り動物の森や鬼滅の刃を 何の臆面もなく利用するのってすごい中途半端ですよね。まあ、やるんだったら徹底的にやって欲しかったですよね。でも、とても残念だったのは、鬼滅の刃の主人公の耳飾りのデザインを変えたことですよね。あの耳飾りはとても意味のあるものだったので、正直変更するぐらいだったら、韓国では上映しないという選択をして欲しかったですよね。あとドラマなどについては、やはり、 日本のマスコミなどの影響も多分にあるんだろうなと推測しますね韓流をご利用ししてあたかもブームがあるような報道をしていますからねさて経済交流が好調っていうことで輸出管理適正化前までの水準に戻ったとそして輸出管理適正化の対象である3つの品目のサプライチェーンが安定的に構築されたとのことですが結局のところ日本の素材 部品、装備がなければ何もできないということを裏付けていることになると思うんですよね。また、日本は輸出規制などをしていないということも理解できると思いますが、韓国側は理解しない。というか、理解したくない。自分たちの都合の悪い事実は受け入れないんでしょうね。ムン大統領は日本の対韓輸出管理適正化の際、二度と日本に負けない。勝利の歴史を作る。 正面から衝突すれば大きな被害を受けるのは日本である。などと根拠不明の強がりを言っていましたよね。また、高純度復活水素の国産化に成功したというニュースは輸出管理適正化後頻繁に流れていましたが、その後量産化したというニュースはこれっぽっちも流れていません。また、文大統領は国際分業体系とサプライチェーンを維持するのは依然として重要だ。 日本の輸出規制についても外交的な解決のために努力していると言ってはいますが、韓国は日本の輸出管理適正化について WTO に提訴しているんですよね。日本は韓国のあまりにもずさんな輸出管理の運用について見直しを提言して、実際に韓国はそれを受け入れて改善したようなのですが、韓国はその見直された輸出管理の運用を実際に守ることができるのか、 最低でも数年間は確認しないとダメなのですが、韓国側は見直しをしたからホワイト国に戻せとずうずしく言ってきたんですよね。日本は当然そんなことはできないので無視をしたら、韓国は WTO へ提訴しちゃったんですよね。まあ正確に言えば、2019年7月に安全保障上の懸念があるとして、半導体材料などの3品目の対韓輸出管理を厳格化したことに対し、 韓国政府が9月に WTO に提訴したわけですが、日韓の局長級の政策対話ができている間は WTO 提訴を暫定的に停止していたわけです。しかし、韓国のズうずーしい要求に日本が回答しなかったため WTO 提訴手続きが再開されたというのが流れですかね。ムン大統領の外交的な解決というのがこの WTO 提訴のことを言っているのであれば、 日韓との対話を WTO 提訴で中断させたわけですから何が努力なのかさっぱりわかりませんね。また日本は半導体について言えば日米対の連携という新しい枠組みが始まっていますが韓国はどうでしょうか私が知らないだけかもしれませんがあまりこのような話を聞きません。そういえば米韓首脳会談で44兆ウォンの投資の中に サムスン電子は半導体受託生産、ファンドリー新工場の建設に170億ドル、約1兆8500億円を投資すると表明していましたね。地獄で作れば雇用が生まれるのに、さすがムン大統領ですよね。さて、最後に大学生が、対話で問題を解決してこそ未来があり、それが本当の国立の道と語ったそうですが、 韓国政府の要人の言うことと全く同じことを言っていますよね。日韓関係は対話で改善できるレベルじゃなくなったんです。日韓関係改善のボールは韓国にあるわけです。約束を守らない韓国に対しては対話する価値すらないのです。その辺を理解せずに対話で問題解決してこそ未来があるとはどんな未来なのでしょうか。しかも国実とはね。 まあ日本に追いつき追い越せってことなんでしょうけど、見た目の体裁やプライドばかり気にするようでは追いつくなんてことは到底無理でしょうけどね。また、文化や経済で日韓関係の改善の来たしが伺えるとアピールしても無駄です。韓国は約束を守ってください。守れないのであれば関係はこのままです。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴。